早、は、く、い、ほら、これ、にごし、にごし、にごし。あ、座り、座りしてる。座り。はい、ちょっと待ってよ。はい。待て。待て。おて。おて。おて、ちゃんと、もう一回、こっちょ、おて。おれ。おて。おて。はい、よし、はい。 もう一つ押しおいおいおいおりしてないおいおしょお前 お, 座りお座りしないおいおいおいおいいお手、お手、お手、ちゃんとお手、はいけおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいい